しっかり前回の戻りで今日のウインドは終わったと思っておりました今です。この最後のとこありがとうございましたで。これ最新の演目でございます。ムスキアマボチで申します。戦略で演じ切ります。どうぞご声援。よろしくお願い申し上げます。ムスキ。 「心を月に映し星 ドですえー、会社ををめてお礼します気をつけレッツレッありがとうございました。